みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回の動画では、ギターが弾ける人っぽく見えるコツみたいなそんな話をさせていただいておりまして、まあ、前回の動画ではグリスサンドの入れ方みたいなのそんな話をさせていただきました。で、今回の動画では、ピッキングについてちょっくらお話をさせていただこうかなと思います。かといっても、その見た目的な話が8割、9割なので、なんかこう重要な なんかこうヒントというか、アイデアが出てくるわけではございません。なんかその辺はあまり期待をせずにご覧くださいませということでございます。で は, では、2つほどポイントがあるのですが、1つ目のポイントとしては、このピッキングの振り幅についてです。このピッキングの振り幅はフレーズによってまあ、ね、いろいろこう変わるわけなんですけれども、この振り幅にメリハリがあるほうがうまい人っぽく見える気がします。細かく フレーズを弾くときはもちろん小さいんですけれども、パワーコードとかコードストロークとかになったら、すごい振り幅がめっちゃ大きくなると。どんなフレーズにおいてもずっとこじんまりピッキングをしたりとかすると、ちょっと見た目的にもおとなしい感じに見えちゃいますし、ガシガシ弾きたいときは、ガシガシ弾いても OK なときは、本当に振り幅を大きくしてやっていってみましょう。例えば、人差し指で・・ 6弦の3フレットで、小指で5弦の5フレットを押さえて、G のパワーコードを鳴らすとしますよね。人差し指が6弦の3フレット、小指が5弦の5フレットという感じです。で、右手でこの2本を鳴らすとこんな感じの音になるんですけれども、えーとまあ、正解というか、まあ、とりあえずこの2本が鳴っていればいいので、ピッキングとしてはこの2本を弾けばいいわけですよ。でも、こうじゃなくて、 もう、この、なんだろう、本当、もう、ね、たわしゴシゴシ擦るぐらいの勢いで、この、大きくピッキングする と, と。人差し指とか小指とかのお腹のをうまく使って、1、2、3、4弦をミュートし、で、全部の弦をおらーッと弾いていくと。ちょっとこの、極端に悪くやると、と弾くよりも。 やった方がなんかたほうがすごい見た目よく見えませんかちっちゃくこじんまりピッキングするんじゃなくて、もうガシガシと、端っしこするかのごとく大きくピッキングをしていくと。そのピッキングの振り幅とと、と、まあ、目安としては本当にもう、ね、座って弾いてたらこの 足, が足にこの手が当たるぐらいの勢いで、すごいもうでっかくでっかくピッキングをしていくわけです。それで、そのアップルに関しては本当もうギターのボディからこの、ね、ピックがこのはみ出るぐらいまでもう大きく。 していいいいいけるといい な, なんていう感じでございます。3フレット、5フレットをちょっと押さえてやっ て, やってみてもらっていいですか大きく、もう座って弾いてたら足がこう 手, 手と足がぶつかるぐらい、で、本当にもうピックがこのボディからこはみ出すぐらいの勢いで大きく、大きく。<笑><笑>なんていうピッキングをしていくわけです。普通のコードストロークとかに関してもそうですね、例えば G コードとかを押さえたときにそ、ね、小っちゃく。 時 も, もちろんあるんですけれども、大きく弾いても大丈夫な場所に関しては、できるだけ大きく<音楽>ピッキングをした方がそれっぽく見えるような気がします。で、2つ目のピッキングのうまのい人っぽく見えるコツとしては、なんか自分で言うのもはばかられますけれども、うまい人っぽく見えるコツとしては、手首を しっかり使うことという感じです。これも極端に悪くやると、その初心者の方にありがちなんですけれども、肩からピッキングをしてしまう方結構多いんですよ。極端に悪くやるけれどこういうこと、まあ、こういう弾き方もたまにはしますけれども、なんかこの手首がガチガチに固まっちゃって、肘も固定されちゃって、肩でオラオラオラオラってやっていると、なんかあんまり。 なんか見た目よよろしくないですよね。なんか僕がやってるとなんかふざけているように見えますけれども。<笑>でもそうじゃなくて、その手首をしっかりと使って引いていくと。この肘の場所は変わらないけれども、この手首をうまく使うことで、そのピッキング の, この、ね、大きな幅を実現させているという感じでしょうか。ちょっとこれもやってみていただきたいんですけれども。この ピックを持ってこう、なんつうんですか、その、ちょっと腕を前に出すじゃないですか。で、手首をこう垂らした状態から、この手首をこの返した状態といいますか、ギターを弾いているあ、構えている場合でしたら、その手の甲が自分、手の甲が見える。で、この手首を返して手のひらが自分に向いていると。もうこのぐらい大きく手首を返せば、結構な幅が、結構な幅稼げているんですよ。こんな感じ。 なので肘を、肘を仮に固定したとしても、ピックはここから、ここの部分から、このぐらいまで動かすことができると。こんな感じで手首の返しをうまく使ってたりとかすると、ちょっとうまい人っぽく見えるかなという感じです。逆に手首は固定されてしまって、ガシガシとやっていると、ちょっと、まあ、そういう弾き方ももちろんありますけれども、なんかこう、うん。なんか手首 動かした方がそれっぽいですよね、うん。ちょっとやってみるとこんな感じ。極端に悪くやると、<音楽>でこれを手首に使うと。 いでございます、えー。手首をしっかり使って振り幅を大きくしていくという感じでございます。そんな感じでピッキングについてもちょっくらお話をさせていただきました。話をまとめますと、えー、振り幅をできるだけ大きく、もちろん細かいフレーズを弾かなきゃいけないときは小じまりでもいいんですけれども、メリハリをつけるという感じですね。ちっちゃいときもあるし、むちゃくちゃ大きいときもあるしと。メリハリをつけるとそれっぽく見えます。 それで、ストロークを大きくストロークをするときは、肘から肩から動かすんじゃなくて、手首をうまく使って弾いていくと、まあ、すげえそれっぽく見えるかなという感じです。まあ、手首を使ってストロークするにあたっては音色が良くなるとか、その音のばらつきというか、立ち上がりが良くなるとか、あと、こういう弦が引っ張られるような、なんかこう・・ジャンガロ、ジャンゴロ、ジャンゴロみたいなのがそういう音がしないとかって、いろいろいいメリットがあるんですけれども、まあ、こう手首を使って。 練習をししていきましょうというとことでございます、まあ。この2本の動画でお話しさせていただきましたのはそのグリスサムのやり方とピッキングのことという感じです。よかったら参考にして、それっぽく、できる人っぽく見えるギタリストを目指していただけると、これは幸いでございます。そんな感じでまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら<笑><笑>